どうもジュエータイプとのぶっこいです。今日は宇治町では気象です。えー、これがね見とこられたとこれですけど、昨日の野宿探しの格闘の後ですね、ちょっとこれどうにかしないといけないので、まずは銭湯行ってゴミランドリー探してからのスタートです。見とこられた分かるんですけど、曇り空なんでね心配ですけどまあともかくまあジュエンタリータイ行ってきます。 えー、とセントから戻ってきました、えー、とちょっとね充電しながらねいろいろ調べてもらったらちょかなり時間とか 昼, 昼ですけどうあと僕ちょっとブレーキ壊れててであの下り坂とかめっちゃゆっくり降りてたんですけど。 自転車出したらなんとタダで修理してくれました、えー。変わったことやってみるもんですね。北の方行ったら観光スポットってありますかね。ないですか。すみません。えっと今ちょっとあ電話大丈夫ですた。あ, かあの日本全国から。 十円を集める旅というのをやってるんですけど、はい、いただけませんか。いや今小銭が小銭がない。はい。バス乗らないとダメなんで。ありがとうございます。<笑>こんにちは。今日本全国から十円を集めて回るという旅をしております。はいはい、いかがでしょうか。いいです。はい<笑>はい ありがとうございます。顔芸すればいいですか。顔ゲーとモノマネと、なんか適当にその他ってのあります。恥ずかしいですね。ねえ、恥ずかしいです。あ、これ僕、僕がするんですけど。あ、僕 が, す, 僕がするかあ。あ、あ、おつか逆に僕、ね、あ、おつかいぎょう。はい。なんか好きなキャラクターとかありますか。あ、黒ひげですかね。ね黒ひげ。はい 夢を見る時代が終わるって？ええ、おい、全然。<笑>めっちゃ似てるっす。っていう感じで。<笑>じゃあありがとうございます。あ、すいません。ありがとうございます。はい、え、頑張ってください。はい、<笑>頑張ります。夢になりたいって感じですか？いや、まあま あ, まあそれはねあれですけど、なんか旅。あ、旅してるんですか？あ、そうなんですよ。よ今ちょっと旅す て, てバックパッカーみたいな。はい。で、ちょっとただ旅するだけじゃ。 ちょっと移動ばっかりになるんで。はい、そう<笑>か<笑>か面白いですね。なんかなんか優しい人多い地域あります？ここら辺ちょっとでもあれですね。なんかそんなに優しい人ってイメージはおまないですね。あ、ですよね。あのですよね<笑><笑>あれなんですけど。えかあ大学生ですか？はい。よ関西の。はい。ああそうですね。いいです。あのやめますけど。<笑>やめます。 歩いて回るですか。近く。いやー分かんないです、ね。あ、すみません。<笑>すみません。バイトでしたね。す。すみません。ありがとうございます。イエーイ。ただの Vlog。 <笑><笑><笑>そんな思<笑><笑>っとちす ち, ちゃんと撮ってくれたから大丈夫しちゃって。<笑><笑><笑><笑> これはやばいでしょうはい<笑>えー、っと、はい、マイケル・ジャクソンマイケル・ジャクソン渋いですね<笑>分かりますわかりますよ、ね<笑> It's gonna you <笑>えち、ー、ょいいっと手<笑><笑>もいつかちょっと疲れたんで。 時の桜桜桜どの歌だっけ<笑>名もない花には名前をつけましょうお前よう人しかな い, <笑>いやじうわかっこい い, <笑>い<笑>え俺顔芸見ないんだ顔芸顔芸行きます顔芸って何やったかな これちょっとあのののピピカソの絵ピカソの絵<笑>ピカソの絵じゃあ、はい、あ、ちょっととこれ誰かもピカソの江戸時代の店ね。 <笑>っていうでおー<笑>かじですちょっと顔が顔芸の方はちょっとそっちちょっとマイナーに行ったんですけど。<笑><笑> バイカの術いいですかあなるとバイカの術。部分バイカの術、下えー、えー、えー、えええええええええ術えええええええええええええええええええの術。下ええてきました。僕。チャクラここだけに練ってるんで。ええええええええええええでええええええええええええええええええええ ありがとうございます。<笑>これが、励みになるんですよ。やっぱり。<笑> 何, 日ね、何日目なんですか。ねえ、何日目なん今日まだ二日目です。<笑>今日も休み。意外とね<笑>。お、十二円。十二円。十二円。ありがとうございます。そ<笑>こ色つけていただいて。え二、ー、日, 日目です、まだ。いいね、まあ、ちょっとこう、だから、自転車こぎながら。 まあちょっとネタ追加していこうかなみたいなあぁこれはまだまだあるんすけどまあ適当に今とりあえずで作っただけなんではい、はい、よかったらこれやってるんでムッポイ1ピース